皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年11月11日、写真の宮殿が更新されましたので、一気に終わらせてきました。まずは一国からです。旅芸人はルカニが使えるので、隙を見てルカニを入れておくのが、一番上の旅芸人のたしなみです。二国は天地雷鳴市で乗り込みました。 ビオリムとマジックバリアを張り続けるのが一段上の天地雷鳴師の威カ力。今回の一番の山場となるのがこの魔形縛りの三国ですね。ちょっとした事故で終わってしまいます。開き直って攻撃 100% になるのは葉っぱと雫を使い切ってからが良いでしょう。四国に関しては何をやってもいけそうだったので遊び人で行きました。遊び人の新必殺技、強いですね。ただ、みんなの火力が強すぎたので遊び倒す前に終わってしまった感じでした。